球場で、コートで、大声援の中でプレーする心地よさはプロでも中学生でも同じだ。この3年、コロナ災いで子供たちのスポーツ活動は大きな制限を受けた。中でも応援に対する入場規制は厳しかった。保護者は1選手1人まで。そんな大会も多く。 競技場の外で待機を強いられた親や孫の晴れ姿を見られなかった祖父母は全国に数えきれない。陸上界の新聖。中学3年のドルーリー・シエリ、シエリ、選手15が過剰な注目に対する不安から競技生活に支障をきたす事態になった。これまでもアイドル扱いされ、競技とは違った重圧で傷つけられた選手は多い。 声を上げた彼女の勇気を唱えたいし、尊重したい。ただ、そのために競技団体が一律に全国にオフレを出し、沿道やスタンドの応援を規制することには反対だ。ドルーリー選手は特例であり、彼女のために主催者や競技団体が撮影の事前申請を課し、スマートフォンなどの沿道の無断撮影を禁止し、注意を促す。 プライバシーを侵害するようなメディアや SNS には法的な措置を取る断固たる姿勢を示し、守ってあげてほしい。極少数の旅を越した行為のため、誰かを応援する機会を奪うべきではない。競技者のための娯楽だったスポーツは、米国を中心に観客を楽しませる、スペクテータースポーツ、として発展した。 例えばミシガン大学には10番人規模のアメリカンフットボール専用スタジアムがあり、その入場料収入は学生の奨学金などに充てられる。スポーツ人気の恩恵を受ける選手もまた多い。アスリートがスターであることは悪いことではない。今回のドルーリー選手に関しては明らかなプライバシーの侵害であり、法的に問題のある行為が参見される。